すごかったまたルール分かんなくなったら聞けよさすがにルールは覚えました自分たちの強みを活かして戦うだけです行くぞ ー, ー, ー絶対に勝つ無視うるさ客さんあんま関係ねーか あ い, いいですね百様ギャラリーが増えたなうちのご近所さんでな中学でバレー部の顧問やってるミカコ先生だ心配ごむよあのカラスのもの10番はでかいやつなんてものともしねえぜ途端に常人を寄せつけないもんになってしまうよな少なくともん<笑>、はあおやっぱり ネット上の試合になって、百沢が負けることはありえない。あの。ガラスのやっと一点。うん、やや。こえんなことは分かってんだ、つーな。先生、はい。初公式戦でこの活躍は、すげえぜ百沢。 どうだうちの百沢すげえだろうってドヤ顔してりゃいいんだよんそうですねどうしたあの10番身長のせいでバレー始めて半年も経たない百沢に勝てないもんなどんなに飛んでも上から撃たれるの一体どうすればああ落ち着くレフトレフト、うん、体の持きそのままクロス方向にだけ撃ってきて ただ、リーグほどのスピードや器用さはない逆に言えば、角側のキュを出っしゃーやった田中サブオース今日は、なんかいい感じなんで新しい速攻やっていいですかミナミラオーライ逆さ手を…どけ… おそらくこの予選ダントツの最高身長であろう二百一センチバレってファスト感難しいけどなんでこいつは俺の上にいる、うん、速攻が決まるようになればいつものカラスのだいやいや先生サーブで狙わせないためだって菅原さんが言ってたなまあ俺に狙う技術ない油断は禁物だぜ先生九番が後ろに下がってる間 ネット際の空中戦はセットポイントああ、来たなあと一点スパイカーが先に助走に入ってきてチビ太郎隊2メートルより先にてっぺんに到達した者が勝者 あんなとんでもなゲートができるのはあのコンビの攻撃だけだからな。いつもより調子がいいなとは思ってたけど。じゃあなんであんなこと言ったんだよ。最初のフェイントはあっさり止められてたけどな。一斉だ。テントリガセンスめ。客様。せーな。少将たちみたいな攻撃ができなきゃ勝てないのに。数を増やせばいい。 なかないもう一人たたき落とせあらがらすけうわっ、イポイントだ普通の身長でも2メートル相手じゃえな何だ聞こえた何やるかいいかお前ら俺の勝ちだ はい、で、点、取った。バレーが単純って言ったこと、はい。取り消しますね。ひよコさん、荷物を持ちします。もう大体持ってもらったから。攻撃が達者になってもレーシーブは相変わらずクソだな。ホギってなんだよ。ホギ助けないって言ったのを覚えてるよな。あわあ。弁当箱忘れた。ああ 田中さんも野安さんも行っちゃったのに<笑>ませんそれ俺の弁当箱行きましょうさあ待て待て殺すのあーあー俺も2メートルと遊んでみたかったのにな俺たちは一次予選出てませんうじゃあインターハイ予選ベスト8以内楽しく遊ぶ 完全に日向に興味が移ったみたいに見えたよ。これはなつみ妹のであって、決して俺のでは。何<笑>見てんだ、うんうん。忘れ物見つかったか。あ, あ、可愛いつむら。言わなくてもいいですよ。それぞれのレベルアップ、心がけろよ。ウェイ！俺ってわかるのか。まあ。さ 代表決定戦で当たるかもしれない相手で、どうしても見ておきたいチームが夏休み終わって、代表決定戦まで二ヶ月切ったし、普通の運動部っぽい格好が良いのでは、はあ、レサー、レサ受ける、ナ<笑> チ, チュラルに、ナチュラルに、月島だったら牛革止められるか、無理でしょう。 もう剣トップのこと考えてんの随分余裕だねなんでだよ月島で無理なら俺がやってやるうわぁゲイツボ押しな月島こうやろあったさあおぉ影山聖冠正常多分 OB のいる大学と練習試合やってた大学生の中に。 及川さんがセッターとして一人で入ったほんの数プレーでスパイカーが生き生きしてるのは俺にも分かったでも及川さんはたとえあの人を嫌ってる奴とかどこであろうとそのチームの最大値を引き出すセッターだその及川さんの3年間絶対勝つおーダーソン様俺のセリフだバ鹿野郎 やっぱ社会人今にドシャッと決めてみせますからうちの弟う許してお前負けて当然と思ってるだろうそれはさ下手くそだからじゃない高さでもパワーでもまあまあまあ矢幅落ち着いて及川さん 久しぶりねっ誰ですか狂犬って南さん中あの代だけ強かったんですよね入部 そ, そう、練習試合に出るチャンスがあったんだけど今のフォローできたらや下手くそ<笑>なんだよまだ3年いんのかよインターハイ予選で負けてああおいさんがいる代に同じチームでプレーできてよかった えー、10月の代表決定戦までの間はいチャンス僕と他校の一年に引かれるのマキ高さでもパワーで も, で も, ーでもー、うん、タイミングだ小学生だって田中のスパイクを止められる、えー、ただ俺は口では言えるけどお手本になるほどうまくね 相手が打ち下ろしてくる瞬間にブロックはてっぺんに差し掛かるお邪魔します、えー、バンダイブロック戦なんつーの 冷える前に翔陽は面白いから翔陽と練習じゃない試合やってみたいかもってゴミ捨て場の決戦俺たちにはラストチャンスだお前絶対後ろから勝ってこいよなんでですかそうしたら俺最強ヘイヘイヘイトスはネットから離れ気味赤井沢さんが得意なコース圧倒的にクロス 打ち足りない分はさ明日まで取っておけばなるほどウエスおおきた先代再びグラインドスーじゃねえボケーあらあてことは 空中で固まってるすげえ当たり前だけど全員来てんだな全部だろーテンション高いなトイレは危険人物と遭遇する場所であることを。 正常のエースの人誰だろうと。受けて立つ 第エンは B コート正常、A コート白鳥像かここにいる誰よりも遊ぶべヤッホー